データがパソコンにに残残ってててたので供養も兼ねて動画に残しておこうと思いますさまじい G が出る車ですね当時は運転も未熟だったし深夜の首都高で撮ってきた動画を使いましょう映像がガッタガタで申し訳ないですこれでも1 0ギガくらい没にしておりますまず乗り込むとですね車体でかいですよね 資格が多すぎて、こんなの無理だと思った記憶があります。ただオレンジの美しい塗装と迫力あるデザイン、レザーで包まれた優美な車内空間は、スポーツとラグジュアリーを擁立していていいですね。レーシングカーティックだった中期以前から、大きく刷新されて、先進的かつ高級になりましたなエンジンをかけると、まず燃料ポンプとクランキングの音からかっこいい。低音と吸気音を伴うアイドリングのうなりは、 聞いいてるだけけででとろけそうなほど本当に美しいです。ただのエンジン音だけでなく、走り出すとガラガラ言うような、デフなのかエンジンなのかも覚えていない、メカニカルノイズがかっこいい、エンジンはアイドリング800回転で静かに回り、待ち乗りでは1000回転シフトアップ、53キロで6速に入る、機械的なクラッチつなぎがあるので発進はゆっくりめ。 1速から2速だけは、ちょっと変速ショックが来ますね。ジョイ小さいステアリングは、ダイレクト感があって、交差点の右左折でもスポーツできる。本革の素材はもちもちですが、厚みがなさすぎてすぐ擦れそうです。手袋必須、美しい夜景が広がる港未来地区ですが、周囲の視認性はよろしくないです。 景色を楽しめるという感じはないむしろ横長なガラスや硬いボディはレーシングカーに乗っている気分上で600馬力出すエンジンなのに低回転域も緻密に回って2トン近い車体を引っ張る ここら辺はさすがですね。金もかかってる。ただゆったり走行時の一番のボトルネックは、減速ショックですね。特にブレーキも踏まずに惰性で減速するとき、800回転でクラッチが離されたと思いきや、1000回転で繋がれ、前後にガックンと揺れる。後足も硬すぎる。バネレートなのか、台形で低変平なランフラットタイヤのせいなのか、段差に乗るたびに吹っ飛ばされるのは、不快でしかない。もはや乗り物として評価に値しないレベル。 何が17年式になって快適になったんだ普通に不快なんだけど今の私だったらインチダウンして車高調の導入ついでにバネレートも下げちゃいますね300キロとか出てどうするんだよ R32 時代の若者でも乗れる気軽さはどこに行った進化しすぎなんだよなエンジンとシャシーともにスピードレンジが上がりすぎだよく重いとか言うけどその重さを安定性に変えハイグリップタイヤのグリップを使い切って曲がるそれを 3.8L ツインターボで、ガンガンに伸びていく中で行う、とんでもない G がかかる中で、圧倒的な安定性が維持される。愚直に速い、そういう世界で作られてる車で、うん、ただ早いだけっていう感じはあるよね。 特に Z34 のフィーリングを知ってるとさ、エンジン音は男前でかっこいいと思うが、早いというのと、楽しいというのは別物だと思うんだよな。当時の私は持て余していたけど、やろうと思えば、この安定性をフルに使って、行動もかっ飛ばせたでしょう。でも、それで楽しいのかというと、今振り返ってみても、やはり微妙かな。性能とステータス性見た目、これは素晴らしいけど、基本的に乗り心地がゴミ、乗り心地がゴミすぎて、塗装も素晴らしいけど目立ちすぎる。 俺は目立ちたいんじゃないんだ。前後にも上下にも硬すぎる車体の中で、なんか見られるなぁという気持ちになるのがストレスで、R35 から心が離れていったわけです。私が買った時は 1.9 万キロで800万円しなかったのに、今カーセンサーで見たら2000万円。 アホみたいに値上がりしましたよね GTR くらいの車ならもう資産として所有できるけどこの快適性なら買い直すか微妙だなぁあとな車体がデカすぎて車線の中に収まらないんだぜサーキットや高速道路アウトバーンを飛ばすならそれでいいけど私が一番好きなワインディングでは車体はデカすぎるしトルク特性がピーキーすぎるこれでもフラットトルクらしいんだけどな むしろ、たったの570馬力しかないとも言えるし。上で800とか出すんじゃなくて、4000から6500までを DCT で繋いでいくクロスミッション。2000回転から男前な音が出て、4000回転からロケット加速。体がついていけない、小学生の頃から好きだった R35。 奇跡的に儲かったから買ってみたけど快適性がゴミすぎて早すぎた悪目立ちも嫌で売ったそんな数ヶ月だったわけですね買った時と同じ額で売れたから税金対策も兼ねて金は不動産購入に回したんだなしまいには趣味のドライブにも親の車で出かける始末でしたからねやっぱり乗ってて快適じゃないと長続きしないんですよ嫌になってしまったんですよ 段差に乗るたびにバンバン跳ねて、目立ちすぎるこいつが。あんまり褒めないで不満ばかり言っている、性能だけが売りの高性能車は、その性能を使って走らないと楽しくないわけだ。でもですね、売って数ヶ月経つと、また買い直したいと思ってくるわけですよ。ドライビングも上達していくし、2022年は収益停止に苦しめられただけに、今2000万あっても株に変えておきたいんだけど、新型や財布の状況次第では、 また買うかもね今でもカーセンサーのスマホアプリの新着お知らせ欄に残る GTR 当時は運転も季節だしメカニも詳しくなかったし最後に乗ってから2年近く経ったしほんとデータの供養にしかならなかったなただ早くて高性能なだけのバカ高い GTR とターボもつけずに楽しさと価格のバランスを考えた トヨタの作る86前に言ったけど GTR が欲しくても高すぎて買えないならフェアレディ Z がおすすめですよどっちも乗った私が言うけど Z の方が安いし快適だし楽しいただ早いだけの車が何になるんですか遅い流れに詰まったらストレスしかたまらないしネタ見恨みも集めるんですよはぁ、あ、大した動画にできず申し訳ないですタイトルにディタクヨって付けとくかな車選びって難しいですね私はもう 好きな車という概念が消滅してしまいました GTR から86とプリウスってなんか落ちたように感じるらしいけど普通に快適だしカーライフ楽しいんですよねボルシェも GTR も SNS に出せば悲願でばかりのやつに絡まれて本当にろくでもねえなー価格の割に宗教的な人気があるから行いまで最低限の人も集まるんですよ 法定速度で走っていたら、高性能とは対極の軽自動車にビュンビュン抜かれる。でもいいじゃないか。高いからいいでもなく、安いから悪いでもなく、他人のことを気にせずにカーライフを楽しむ。Twitter やインスタ、民からだかカーチューンへの投稿行為、本当に必要ですかそういうのが楽しいんですか惰性でスマホを手に持ち。 アプリ開いてないですか車好きというのは、車も乗り手も上から下まであるもので、両者が不幸にも交わる世界。皆さんも、車で不幸にならないでくれ。GTR からプリウスに乗り換えたのを、惨めだって書いてきた人、お前の人生ゴミすぎだろう。はいはいじじきんじじきん、それにしても収益化も収入も戻りつつあるけど、もっと根本的なことを考えないとですな。私も GTR に乗ってる自分が嫌いなんですよ。だからこそ、底辺みたいな86まで買いたしたんだ。なりき 最近の高級車乗り回しじゃなくて、トヨタに稼がせてもらった後に、トヨタで車を楽しむ人でいたい。もう一度なんか当たったら、その時が GTR の買い直しですな。1億あっても、もうラン・ボルギーにはいらねえよ。子供の頃から好きなだけだけど、見えっぽい車はクソですな。ふう、ゼロブーストを理想とした、1000回転台のクルージング。 リッター10を超える燃費は普通に出る燃料タンクは70リットルほどあって航続距離もアホみたいに飛ばさない限りはあるタイヤはバカ高いけど G を抑えた運転に留めるなら純正である必要もないよねブレーキパッドだってディスクだってサーキット行くわけでもないなら安めの製品を入れておけばいいじゃないか買うのは高いけど残価設定ローンでも使えば売る時も高いからね年式が新しくなるほどにトランスミッションをはじめとした 3.8 リッターとしての税金はかかるだろうけど GTR という車だから何か特別に金がかかったかというと微妙ですよ買えるだけの余裕があって買うか悩んでるんだったら買ってみたらいいじゃないですかまあ今の相場高騰じゃさすがに進められないけどなローンが通るならもうすぐ出るとか言われてる規制突破バージョンの新車狙い目ですよ 中古車バブルの崩壊は来るだろうけど EV シフトも R35 宗教もなくなるとは思えない買った時とほぼ同額で売れる可能性高し私は会社員の方が羨ましいですよ頑張ればローン通るじゃないですか私絶対無理だけど見えもネタも絡んで泥沼化する一台だが市街地でも不快だがそんなことよりこいつは最高にかっこいい GTR だからなみんな早くないっす か, かさて今は86の整備で忙しい 今日はブレーキ清掃とスライドピングリスアップに1台4箇所で2時間かかっちまったからな。完成品を買うより安く買って仕上げたい。私は自分の車を仕上げるというライフワークに戻りますよ。さらば GTR、また会う日まで。みんな